ここで、まあ、ゲームやシミュレーションをするときに、独立にランダムな値を次々に取る。まあ、サイクロとかもそうですけども、そういうものは乱数そのままでいいんですけども、値の集まりが決まっていて、そこからランダムな順で取るというよくありますね。例えば、トランプの場合、カードをよくシャッフルして、それから1万円ずつ取っていってゲームをします。これをする場合ですね、値の配列があるとして、最初はそこからランダムに取っとるとして、次は、 今出たカードはもう出ないんですから、除外しないといけないです。だから、えー、取り出せる方は同じままにしておいて、さっき出たものが出たらもう一回引き直すっていうアルゴリズムを考えられるんですけれども、そうするとですね、53枚のトランプで、えー、どんどんどんどん出てしまうと、えー、引き直しがすごく多くなって、どんどん遅くなりますし、あんまり良くないですね。そういう場合は、選択相当でやった、まあ、シャッフルという方法、 具体的にはどうするかというと、この範囲のものをシャッフルするんで、これをランダムにどれか1個選んで、これは一番後ろに置きます。置くためには元の要素とこれを交換すればいいんですけども、そうするとこれは最初に取れました。あ最後のねえ。次はだからまた残りからランダムに選んで、これをここに置きます。これをずっと繰り返していくと、えー、最後は全部が順番に、えー、こランダムに並んでいて、しかも、 交換だけを使っていますから、元あった値が全部そのままありますよね。順番が変わってるだけです。これでシャッフルが終わったので、これを先頭から使っていけばいいわけです。シャッフルのコード、ここにありますけれども、スワッパーマイトなんですで。シャッフルは a ナス1から1までマイナス -1 ずつ増やしながら i を変えて、で、i と、からランド i 足すってこの中のどれかを1個取るんですけれども、 それをスワップすればいい。イコール、で、と、まあ、もう一回シャッフルすると、こういうふうに、順番はランダムにシャッフルされますけども、出てくるものは変わっていますね。 最後にお楽しみの話題としてゲームの話します。ゲームの中には、表現は以後の方に、選、ま、定、あ、後手を決める以外はランダム性を絡むのもありますけども、多くのゲームでは、まあ、サイコロとか、あと今言ったカードのシャッフルについてランダム性を取り入れています。これはランダム性を取り入れると、ゲームの場面が毎回違ったものになって新鮮ですし、また複数プレイヤーで行うゲームで、 まあ、上手下手以外の運が入りますから、下手な人でも勝つかもしれない。そういうふうにして、勝負の行方に興味が持てるようになるからです。そこで、簡単なゲームとして数当てを作ってみます。そのルールは次の通りです。コンピューターの内部で、えー、なんかコンピューターが数を4桁思い浮かべます。例えば、8614とかですね。 それに対して、えー、私は、あ、その4桁の中に重複はない、またゼロはないものとします。で、それに対して、これは隠されたので、プレイヤー、例えば私はこれを当てようとするわけです。じゃあ、この数は、1、2、3、4ですかとか、いうふうにするです。そうすると、コンピューターは、この中で同じ数字があって、なおかつ同じであれば、同じですね。これはヒットと。 それから、数字がある同じ数字があるんだけど、場所が違う場合、これはブロー。今はヒットが1個、ブローが1個だね、うん。じゃあ、今度は、じゃあ5、6、7、8。そうすると、また6は同じ場所になのか、ヒットが1個。8は別の場所がありますから、ブローが1個。こういうふうにして、えー、私が推測した数字に対して、えー、どれぐらい合ってるかというのを、ヒットとブローという情報で返ってくれます。 それで、あ、それじゃあこうだなって言ってチャレンジしていって、えー、10回以内に当てたらば勝ち。そういうゲームですねで。動かした方がいいので、動かしてみましょう。で、まずじゃあ私は、1、2、3、4って打とでそうすると、えー、1個も場所があってならないけど、2つ当たってるくて。じゃあ今度は、5、6、7、8。今度はブローがですか。じゃあ例えば、 1,2,7, いやー、7、8、8、9、1、2とまたブローがです。まあ、こういうふうにして、えー、まあ、当たりが少ないとなかなか推測が難しいですけども、えー、当てていって、最後成功すればいいわけです。じゃあ、プログラムを見てみましょう。A という文字列に1から9までの数字を入れて、シャッフルします。えー、から。 文字列を配列のように扱うので、シャッフルを使うと、この順番が入れ替わって、それから、この0から3番目だけを取り出す。これが、その、コンピューターが考えた4桁のそれから、このカウントは、何回答えたかですね。で、無限ループに入って、え、あなたの予想は、打って S、S イコールゲット S。ゲット S は、この1行の文字列を読み込みます。それから、ヒットとブローを0にした後で、え、この、 例えば、これが、コンピュータの中が8、6、1、4で、私のゲスが1、2、3、4だったらば、この全部一致するものを調べられる。で、一致するのは、ここと、えー、ここですけども、この一致が対角線上にあったら、場所が同じなんで、それがブローですね。ですから、 4点タイムド s d 4点タイム e s j. これで、この i と j の組み合わせ、16通り全部調べるわけですが、それ調べるときに、え、s の i 番目と a の j 番目が、等しかったらば、同じ、まあ、桁なので、同じ数字なので、ヒットかブローかどちらかです。そのときに、i と j が等しければ対角線上なので、ヒット。そうじゃなければブローの数を調します。それで、数が計算できましたから、えー、 4つヒットだったらそれは全部当たってるので、あなたの勝ちで終わる。こうじゃない場合は、えー、カウントを1個増やして、カウントが9超えてたらば、あなたの負け、正解はいくつ。そうじゃなければ、情報としてヒットはいくつ、ブローはいくつ。というのを表示して、また元に戻る、うん。非常に短いプログラムですけども、えー、これぐらいでこういうことができるというわけですね。 は演習後ですけれども、この例題プログラムを遊んでみてください。納得したら、乱数を使ったゲームを何か作ってください。今のやつの改良版とかでも構いませんし、オリジナルでも構いません。演習とか、ランダムアート。ランダムアートはですね、乱数を用いて絵とか文章とか俳句とか和歌とかポームとかなんか生成するものがあります。だ、乱数ですから、えー 何も芸術性とか考えてないんですけども、ただ、ランダムにできたものでも、人間にとって、まあ、見たらば、人間には面白いかどうかというのは判断できますから、いいものだということもあります。例えば、えー、その、なんかこういうふうにポエムができるというサンプルがありますけども、見てみてください。演習なんですけども、乱数を用いて面白いプログラムを作ってみよう。 いかがでしょうか